皆さん、こんにちは。今日ご紹介するのはこちら、KaABC からリリースされておりますワイヤレス USB アダプター。こちらのご紹介を今回はこのワイヤレス USB アダプターを使うことによるメリットについて主にご紹介をしていきたいと思います。でこのワイヤレス USB アダプターなんですけれども、何のために使うのっていうふうに思われている方もいらっしゃると思います。 まあ新しい車に乗られている方はもうすでにご存知の方も多いとは思うんですけれども、まあまだまだ年式が古い車で、カープレイ等が搭載されてない車にお乗りの方もいらっしゃると思いますので、まあそういった方はぜひ最後までご覧になってみてください。こちらのカープレイアダプターなんですけれども、実は今の車ですと、このように、まあカープレイということで、こういったスマホがここにありますけれども、このスマホの画面を、まあこの、 ナビ上に表示して、マップであるとか、この Amazon Music、まあ、こういったものを Amazon Music 等を使うことができるというインターフェースになっております。で例えば、この機能を少し見ていきますと、こう見ると Google マップが使えますし、Amazon Music ですと、こう押していただければ、このように Amazon Music として音楽を聴くこともできます。さらに、まあ、こういった メッセール関係打ったりすることはできないんですけれども、音声で、まあ、こういった機能を使ったりすることもできる、あとは LINE で同じことが、メールのやり取りができるといった、ドライブしている人間に合わせて最適に作られたインターフェースになっていると、まあ、いうことになります。実際にこのカープレーアダプターというのはどういったメリットがあるのかということをご紹介していこうと思います。こののカープレイをつなぐ場合というのは もちろんこのナビ自体がカープレイ対応のナビであるということがまず第一前提としてありますが、主に2種類あります。今外しましたけれども、このようにライトニングのケーブル、こちらを使ってナビと一緒につなぐためのこの USB ポートというものがあって、そこにこの携帯とこの USB ポートをこのライトニングケーブルでつなぐことによって、はい、こういう感じで、 カープレイを使うことができるというのがあります。で、一方で、このカープレイアダプターというのは、まずこちらになります。今これ、抜き差しして、こちら、今表示したわけなんですけれども、じゃあこのケーブルがなかったら、じゃあどうなんのっていうことなんですけれども、USB アダプターをまず設置します。ナビにつなげる、この USB-A のアダプターを、こちらの USB アダプターを このケーブルで接続します。はい、そうすることによって、このように今、スマートボックス3298という、このデバイスのナンバーが出てきたわけなんですけれども、こちら、今、携帯電話なんですけれども、ライトニングケーブルをつなげていない状態に今なっています。はいはい、そうしますと、このように同じ画面に出てくるわけなんですけれども、 こちらの方は今、ワイヤレスで設定しているという状態になっているということになります。で、これをワイヤレスにすることによって、じゃあどういったメリットがあるのかということなんですけれども、まず一つ目は、一回パワーボタンをオフにします。で、パワーボタンを入れます。で、携帯は、このホルダーからはとりあえず外しておこうと思います。今、自分が携帯を身につけている状態であるということになります。 で、今、ナビが起動しましたが、こちらの方今、USB アダプターが起動し始めまして、このように、ハンズフリ、特に何もしていない状態で、このように、カープレイがつながるとまあいうことになります。そこがまず一つ、ワイヤレス USB アダプターを導入する大きなメリットになります。 例えば、ワイヤレス USB アダプターを持っていなくて、この有線で対応した場合、どうなるかということをお見せしていきたいと思います。一度抜きます。例えば、何も設置してないという状態でしたら、まあ、このように、この中に、このライトニングのケーブルが1本あるという状態になります。で、まあ、車に、まあ、乗り込みました。で、同じように、カープレイを 接続しようということで、まずやるべき、やるところというのは、携帯にこのライトニングケーブルを接続すると、まあ、いうことになります。ここから始まります。で、ホルダーがあれば、このホルダーの上に置くと。で、さらに、パワーボタンを押すと。で、このように、カープレイが。 まあ、立ち上がると、まあ、いうことなわけなんですけれども、先ほどのカープレイアダプターがあった時の起動の状態と、今回のこちらのライトニングケーブルの状態で起動したバイトで違いが何があったかと言いますと、ここです。携帯とこのライトニングケーブルとのこの抜き差しっていうものをいちいちやらなきゃならない。乗り降りするたびにいちいちやらなきゃいけないというめんどくささ。 煩わしさがあるということです。それが、このカープレイアダプターがあることによって、それをやらずに、ハンズフリーでカープレイが立ち上がるようになるということで、そこがまず一つ目の大きなメリットになっているということになります。皆様もご経験されている方もいらっしゃると思うんですけれども、このライトニングのケーブルというのは、まあ、純正もそうなんですけれども、 抜き差しをするたびに、どんどんどんどん劣化してきてしまって、この携帯に差し込んでも、認識しない。または、ここ今、チャージになってますけれども、チャージにならないといった場合があります。そうしますと、ここが接触量を起こすことによって、まあ、カープレイが使えなくなるといった、まあ、そういったご経験をされている方もいらっしゃると思うんですけれども、ワイヤレスになってますので、 まあ、こちら、ワイヤレスになってますので、まあ、これを使うことによって、接触不良によるカープレイが起動しないという、そういった不具合に悩まされることも解消されるということになります。で、もう一つなんですけれども、こちらを見ていただければと思います。今、こちらなんですけれども、これはナビにつながっている USB ポートになっています。 でこちらは何かと言いますと、こちらはチャージ用の USB ポート。最近の車ですと C が付いたりしていて、まあ、急速充電対応のものになっていたり、あとは iPhone 13 Pro の付属 の, のケーブルになりますと C になっていたりするんで、まあ、このように、まあ、チャージ用のケーブルが付いていたりということがあるわけなんですけれども、こちら、ワイヤレスじゃない状態。 有線の状態になってしまいますと、ここのライトニング今差し込んでますけれども、ここのポートが塞がってしまって、この急速充電というのができなくなります。こちらの USB-A ポートというのは、充電用のポートではなくて、ナビにつなげるための USB ポートになるので、チャージ用のものではありません。なので、急速充電に対応してないということになります。こちらも経験私もあるんですけれども、 携帯がなかなか充電がされないということがあって、このナビ連動の USB ポート A をつなぐと、なかなか携帯が充電されないということがあります。で、それを解消してくれるというのが、実はこのカープレアダプターの大きなメリットになります。それがどういうことなのかということをデモ画面ご紹介します。で、こちらを外します。 でこちらを接続します。そうしますと、このようにカープレイがつながるわけなんですけれども、まあ、先ほど申し上げたとおりなんですが、ワイヤレスでつながっているという状態で、ここのライトニングケーブルが刺さるこのポートの部分というのは今フリーになっているわけです。もうお気づきかと思うんですが、左にありますこちらの Type-C、こちらに刺さっていますライトニングのケーブルを この携帯に差し込むということができるので、このように急速充電ができながら、かつカープレイが使えるようになるというのが、このカープレイアダプターを使う大きなメリットになるということになります。こちらのワイヤレスカーアダプターは非常にコンパクトな作りになっておりまして、こういった車だっても 非常に簡単に設置するということができます。このようにシンプルにそのままポンと乗せるだけで、まあ、設置することができるようになると、まあ、いうことになりますので、特にまだ優先でカープレイを使っていらっしゃる方、またすでにカープレイは使っているんだけれども、短時間で携帯の充電ができずにもっと早く急速充電ができるようにしたいと。 と、ま、い、あ、う方にとっては有効的なガジェットになり得るのではないかなと思います。こちらの商品の細かな詳細は概要欄に貼っておりますので、ぜひこちらの方、チェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしております。それでは失礼をいたします。